は「つれなす言葉を見つけられず」「寂しく消えゆくゆく」「思いときをかさね揺らめいて意味などなくても紡いだしべ」 中で輪郭薄れ記憶と幻想の境界曖昧に溶けてゆく思い不意に瞬き胸を撫でて切なさ繰り返すの紡いだ調べ